大谷翔平の特大アーチで駐車場がピンチ。22スイングで10本作えご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。MLB、エンゼルス春季キャンプ、現地20日、アリゾナ州天日。エンゼルスの大谷翔平選手が20日、日本時間21日、アメリカ・アリゾナ州でキャンプを行い。 フリー打撃では特大アーチを放ち、好調ぶりをアピールしました。午前10時過ぎからウォーミングアップを始めた大谷選手は、11時30分過ぎまでキャッチボールや守備練習など、投手としてのメニューを行いました。そして12時前からフリー打撃を行った大谷選手、22スイング中10本の柵越えを見せるなど、快音を連発。柵越えした打球の中には、 選手たちの車も止められている球場内の駐車場まで飛ばした特大アーチもあり、異次元なバッティングを披露しました。またフリー打撃後に行われたライブ BP、実戦形式の打撃練習では2打席に立ち、センター前とライト前にヒット性の当たりを見せていました。ネビン監督によると、その大谷選手は現地時間21日、日本時間22日に今度は投手として、ライブ BP を行う予定とのことです。